核燃料サイクルはどうしても必要なのか原発以外にエネルギーの選択肢はないのか東京大学に原子力専門の科学者を訪ねましたまだらめはるき教授は政府の原子力政策を決める原子力委員のメンバーの一人ですイエスの方はですねとにかくわかんないけれどもやってみようはどうしてもありますで、ダメ危ないってなったら ちょっとでもその兆候があったらそこで手を打とうとう恐る恐るですよ原子力もそうなんですね原子力もそういうところは絶対あります、うん、だって例えばですね原子力発電所を設計した時には「応力腐食割れ s e c なんていうのは知らなかったんですよだけどあのまだいろんなそういう分かんないことがあるからあのえっ、ー、と安全率っていうかですね余裕をたくさん持って でその余裕に収まるるだろうなぁと思ってて始めてるわけですよ、うん、そしたら SC が出てきちゃった、うん、でチェックしてみたらまあこれはこの余裕なんかが収まってよかったよかった、うん、今まで良かった良かったできてます、うん、でただし良かったじゃないシナリオもあるでしょうねって言われると思うんですよ、うん、その時は原子力発電所止まっちゃいますね、うん、原子力発電に対して安心する日なんて来ませんよ、うん、せめて信頼してほしいと思いますけど 安心なななんかかでできるわけいいじゃないですかあんな武器 の, あ の, その核廃棄物の最終処分をすることは技術的に問題なくても、はい、そこを受け入れる場所がなければ今困っちゃいますもん、うん、ないですよねフランスでもイギリスでもまだ決まってないです よ,、うん、ないですよそれは大きな問題じゃないですか、うん、いやだから、うん、あのえー、っと基本的に 今の路線で今の路線が本当に正しいかどうかは別として今の路線かなんかでいがあるだろうと思っているわけですよ。というのは最後の処分地の話は最後は結局お金でしょあのどうしてもその、えー、とみんなが受け入れてくれないってなんだったらじゃあお宅には今までこれこれって言ってたけどその2倍払いましょうそれでも手を挙げないんだったらじゃあ5倍払いましょう10倍払いましょうどっかで国民が納得することが出てきますよ。 それは経済的インセンティブとそのあの処理費なんて高が知れてるから、えええーうん、多分そのそこが引き出さないですね今は確か最終処分中受け入れてくれるボーリング調査をさせてくれるだけですごいお金流してるね20億円ですよ、うん、あれが高が知れてるらしいですよあの世界はそうなんですか、うん、だから原子力発電っていうのはものすごい儲かってるんでしょうねきっとね それはそうですよ原子力発電所を1日止めると1億どころじゃないわけですよねだからそういう意味からいくと今動いている原子力発電所を潰す気なんてアメリカも応答ないし日本も電力会社はあるものはもうできる限り使いたいっていうのはこれは本当に本音ですよ増え続ける核廃棄物を最終的にどうするのか100万年間保管するその方法は。 世界中のどこも決まっていません。